皆さんです初めて参加させていただきますガランといいます2022年度の新作サイバーガウスを初めて披露させていただきますネクスト東京をテーマに近未来の東京をイメージした作品となっております皆さん最後まで楽しんでいってくださいそれではガランの皆さんどうぞ 会場の皆様こんにちは今年初参加のガランと申します2日間、大変楽しく演舞させていただきましたが、今回が本日最後の演舞となります精いっぱい踊りますので、ご声援のほどよろしくお願いします。それでは参りますガガランサイバーガウス